どうも、きりたんです今回も V2 ガンダムの制作解説をやっていきたいと思いますそれで前回、ボトムリムの解説が終わったので今回はトップリムの解説をやっていきますそれではご覧ください今回はまずフロントスカートの部分から解説していきたいと思います そのフロントスカートの D1 パーツですが、このパーツの前面は、プラ板を貼り、パネルラインを追加、プラチップを貼って、長方形モールドも追加しました。背面は、プラ板を貼って、パネルラインを追加し、丸棒を使って、マイナスボルトディティールと、丸型ハッチを作りました。そして、側面と上面にも、パネルラインを追加しています。 C18 パーツはプラ板を貼ってプラチップも貼り背面も同じようにプラ板・プラチップを貼りましたその際元あったモールドをパテで埋めて側面にはパネルラインを追加この字の段落ちを作り長方形モールドも追加しましたサイドスカートの d 1 1パーツはパネルラインを追加しプラチップを貼りサブスラスターにはフィンを2枚ずつ追加しました リアスカートの d 1 0パーツはそのままだと加工した際に破損させてしまうので3つのパーツに分解し中央のパーツにはパネルラインとマイナスボルトディティールを追加しました左右のパーツには上部にスイッチモールドを追加し下部には半円のプラ棒を貼りパネルラインを追加側面にはパネルラインを追加しプラ棒による補強とプラチップを貼りマイナスボルトディティールも追加しました 反対側にも、補強とパネルライン、マイナスボルトディティールを追加しました。C17 パーツは、フラバンを貼り、パネルラインを追加、この字の段落ちと、長方形モールド、マイナスボルトディティールを追加しました。B3 パーツは、フロントスカートを固定する突起を削り、パネルラインを追加、この字の段落ちと、長方形モールドを追加し、フラチップをつけ、丸型ハッチと四角ハッチ。 それとマイナスボルルトディティテールを追加しましまた四角ハッチの大きさが違うのは筋彫りした後に大きさを間違えたことに気づいたのですが整備用ハッチのつもりなので違ってもおかしくはないかなと思いそのまま採用しました E15 パーツは側面にフラチップを1つつけました E13 パーツには V2 ガンダムの搭載している機械がフロントスカートのどこかにあるはずなのでここかな と思い適当ですがプラチップを使って表現してみましたそれと肉抜きを埋めて左右でパーツの位置がずれるのを防ぐためにプラ板でちょっとしたストッパーをつけましたただ完成して組み立てた時に片方が割れてしまい意味がなくなってしまいました裏側にはプラチップを貼り丸棒でコード表現もしました E20 パーツは P11 パーツで付けたフィンが干渉するので、そこを削り、プラ板でディティールアップし、裏側には、プラチップでディティールアップしました。E22 パーツは、中央部分の表と裏に、プラチップを貼っています。E42 パーツは、プラチップを貼り、側面にも、プラチップを貼りました。その反対側は、肉抜きになっていたので、パテで埋め、 内側にも、プラチップでディティールアップしています。続いて腰の D19 パーツ。このパーツは、正面にプラ板ンを貼って、マイナスボルトディティールを追加。側面には筋彫りで、トネルラインと、この字の段落ちを追加しました。背面には、スイッチモールドを作りました。B21 パーツは、トネルラインと、長方形モールド、この字の段落ちを追加し、マイナスボルトディティールを追加しました。 さらに、下側を切り欠き、薄く削り込みをしました。背面には、パネルラインと、この字の段落ちを追加し、スイッチモールドと丸型ハッチ、四角ハッチを表現してみました。内部フレームの E25 パーツは、下側に、プラチップを貼りました。E27 パーツは、裏側にプラチップを貼っています。E24 パーツは、 内側にプラチップを貼り下の開口部にもプラ板プラチップでディティールアップしましたさらに底の部分にはプラ板を重ねて箱状にしたものを作りプラチップを貼り丸棒をつけました E29 パーツは丸棒をつけ下にはヒートシンクを作って貼りました一応その周りにもプラチップを貼っているのですがわかる写真がありませんでした続いて 肩の B16 パーツ、このパーツには、フラ板を貼って、長方形モールドを追加しました。反対側の B17 パーツは、フラチップを貼り、パネルラインと、この字の段落ちモールドを追加しました。C21 パーツは、パネルラインを追加し、マイナスボルトディティールを追加。下側には、長方形モールドを追加しました。C24 パーツは、 サブスラスターの部分にフィンを2枚ずつ追加し、下側にはパネルラインと長方形モールドを追加しました。B10 パーツはプラ板を貼り、プラチップを貼ってマイナスボルトディティールを追加。そして、ここは元から小さな段差になっていて、そのままプラ板を貼るのが難しかったので、プラ棒を貼ってからパテで間を埋めました。上面にはパネルラインを追加し、 段落ちと長方形モールドも追加しました。C22 パーツはプラ板を貼り、プラチップも貼りました。裏には一応パネルラインを少し追加してあります。C25 パーツはパネルラインを追加。側面にもパネルラインを追加しました。内部フレームの F20 パーツはプラ棒とプラチップを貼りました。F21 パーツは側面に プラボとプラチップを貼り、上面にもプラチップを貼って、底面にもプラチップを貼りました。F23 パーツはプラボプラチップを貼り、上面にもプラボプラチップを、そして底面にもプラチップを貼りました。腕の C26 パーツは、前面にパネルラインと長方形モールドを追加、側面にはパネルラインを追加し、 プラチップを貼り、マイナスボルトディティールを追加。背面にはパネルラインと、この字の段落ちモールドを追加しました。C27 パーツは段落ちモールドを追加し、プラ棒を貼って、側面にはパネルラインと、見にくいですが長方形モールドを追加しました。C19 パーツは側面にプラ板、プラチップを貼って、パネルラインを追加、この字の段落ちとマイナスボルトディティールも追加しました。 上面には長方形モールドを追加し、その裏にはパネルラインとスイッチモールドを追加しました。内部フレームの F19 パーツは側面にプラチップを貼って、背面にはプラ棒プラチップでディティールアップしました。E1 パーツは側面にプラ棒プラチップを貼り、背面に繋がるように丸棒をつけました。さらに肉抜きをプラ板で埋めてプラチップも貼りました。 続いて A333435 パーツでできたこちらのユニットこのパーツの側面にはパネルラインを追加し長方形モールドとこの字のダウンモールドを追加前面と背面にはパネルラインを追加しプラチップを貼り長方形モールドも追加しました C15 パーツはプラ板、プラチップを貼りパネルラインを追加ダウンモールドと長方形モールド マイナスボルトディティールも追加しました。C20 パーツの側面には、既存のモールドを、パテで埋めて、パネルラインを追加し、長方形モールドとマイナスボルトディティールも追加しました。そして、上面にもパネルラインを追加しました。内部フレームの E23 パーツは、パテで埋めた部分にはまる突起を少し削りました。そして、F17 パーツには、プラボプラチップでディティールアップ。 反対側にも、プラ棒、プラチップでディティールアップしました。手首の C23 パーツは、プラ板を貼り、この字のダウン落ちモールドを追加。裏面には、パネルラインを追加し、側面にもパネルラインを追加しました。次に、ハンドパーツの E16 パーツですが、なぜかこのパーツだけ、第二関節のこの字のモールドがなかったので、それを作り、注目しての E7、 空うての E16 平手ての E18 サーベル持ち手の E10 パーツすべてにおいて指の隙間が水かきのような造形になっていたので削ってシャープにしました。 そしてトップリムのパーツをすべて塗装し、組み合わせたのがこちらになります内部フレームだとこんな感じですいかがだったでしょうかトップリムは ボトムリム以上に細かく、折れやすいパーツも多そうだったので、コアファイターより先に作業して、筋彫りなどの技術をより安定したものにしておきたかったのもあり、2番目に作り込んだ感じになっています。塗装後には、一番問題が発生した部分でもあるので、その詳細も含めて、次回は解説していきたいと思っています。それでは、次回、V2 コアファイターの制作解説で、またお会いしましょう。 ご視聴ありがとうございました。